ウィダーインゼリーがありますということでえー、っと最近チャリ旅に行ってきてトミーが寝てたんで今も寝てるんですけどそこであのウィダーインゼリー飲むのめっちゃ早いじゃないですかトミーってまあ、知らない人もいると思うんですけど321 どうぞ寝起きであの10秒チャージトミーどんくらいのスピードで飲めるのか急に気になったんでやりたいと思いますいきましょう おっすごやりはいということで何の音したのいやちょっとなんでもないウーダーインゼリー、うん、早飲みしてください、うん、はいえ、うん、違う違 う, 違うレッドブル飲むなよ、うん、ちょっと、うん、は い, なんでいってん<笑>あーしい<笑>しいな サブサブサブはサブは今チャリこぎこれはうメインえ<笑>サブはえサブは今チャリコいれてるこれ は, んこれはこれメイン<笑>いやメインなこれサブ<笑>サブサブ<笑>早く<笑>なんでそんなレッドブルド添い寝してんのいや添い寝し て, ねえ<笑>してんじゃんいやいや、きつくないよいやねえよ<笑> 早くいらねえない今これ突撃でやってんだから今帰ってきたの今帰ってきた回すの遅っははははははハこうい、うん、けんのかっていうゆっくりでもいいしゆっくりでいいのまず寝起きでそれ飲め るのがちょっ起きんのあって起きてるよついにカビゴン次の作品で起きたらしいよ、うん、興味ないじゃん、うん、<笑>徐々に立ってきて、ね、いきますか、うん、いや寝ん、ね、なよ ね、んなよ や, んいやおっマジで はいということで帰ってきてパソコンつけていろいろやって<笑>いやウィザーついてんぞついてんだろはいやりましたはいサブですありがとうございます